キンプリの平野市を神宮寺勇太、岸ゆ太が来年脱退退場するという衝撃的な発表からそう1ヶ月。その現実を受け止められないキンプリファンイコールティアラの間ではジャニーズ事務所に辞めさせられるのではないかという憶測が広まり SNS を中心に事務所バッシングが巻き起こっている。そんな中、一部ティアラが ジャニーズが最も嫌がるであろうある試みに乗り出そうとしている芸能ライター、ヨーダキンプリメンバー3人の脱退退場発表直後から、ティアラはネット上で注目の敵となっていた。ジャニーズが最も嫌がりそうな試みとは、応援しているグループが突然空中分解することになったわけですから、冷静でいられなくなる気持ちはよくわかります。しかし、 公式モバイルサイトジョニースウェブうちの平野さんのブログに悲しいな手放すの3人では無理解散してみんなを連れて活動するのが夢でしたというメッセージが隠されていると指摘しました。さらにはファンクラブ会員向けの報告動画に登場した5人の目にカンペが映っていると指摘し事務所が用意した文章を読まされている本心じゃない。 と抗議するなど、陰謀論に走るティアラが続出。ネット上では、その暴走ぶりが、たびたび話題に上るようになりました。ど前。一方、ティアラの間では、もう一つ大きな動きが、金プリに感謝の気持ちを伝えよう、と11月9日発売の最新シングル、月読み彩りの購買運動に精を出し、同作は金プリ初のミリオンセールスを達成した。 12月5日金プリの公式ツイッターがティアラミリオンありがとう。と感謝のツイート指導月6日には流瀬どもブログでありがとう。びっくりです。たくさんの人に手に取ってもらえて感激してます。と発信。ティアラは大喜びしています。そんな中、SNS では一部ティアラ発案のある企画が指導しているんです。マスコミ関係者の間では ジャニーズ事務所が最も嫌がりそうな試みだと、密かに字幕を集めています。ウェブメディア編集者。それは、キンプリに愛を叫ぶプロジェクト。ティアラとティアラが手を取り合って愛をたくさん届けてくれた彼らに今度はティアラから心からの最大の愛を届けませんか 原文ママイカドという呼びかけと、共にその第一玉として彼らとティアラが新たな道を切り開いていく新聞広告を出そうと SNS で賛同者を募っているのだ。これまでスマップ大井を追い嵐のファン有志がクラウドファンディング以下クラファンで資金を調達し、大々的な新聞広告を掲載したことがあったが、一部のティアラもそれと同じことをしようとしているのでは、 同前、という、スマップファン有志、嵐ファン有志の行った新聞広告掲載のクラファンとは、一体どのようなプロジェクトだったのだろうか。嵐の新聞広告は問題含みだった、2016年12月下旬、スマップファン有志が、同年末をもって解散するスマップに、ずっと応援する気持ちを伝えたい、と、スマップ大応援プロジェクト、を開始 朝日新聞社運営のクラウドファンディングサイト、オポートを通じて支援を募ったところ、たった8日間で約4000万円もの資金調達に成功したんです。結果的に朝日新聞12月30日付の長官には、いつもたくさんの愛と勇気をくれたスップオア。 といったメッセージとともに、支援者の名前がびっしり載った8ページにもわたる全面広告が掲載され、大きな話題に。ちなみにこの広告は、日本新聞協会が主催する第37回新聞広告賞において、広告主部門の優秀賞に選ばれています。スポーツ上記者。また嵐が2020年末で活動を休止した際も、ファン有志が、 オポートを通じてクラファンを実施。朝日新聞2021年1月27日付の長官に大好きな嵐へこれからも5人と嵐の音楽と共に、といったメッセージと支援者の名前入りの全面広告が掲載された。嵐ファン有志による新聞広告はいろいろと問題含みでした。同じ嵐ファンから、 起案者に対し、解散ではなく活動休止なのに、新聞広告を出す意味があるのか、CD や公式グズにお金を使うべきでは、といった疑問が噴出。また、掲載費を2021年1月27日にしたのは、2年前の2019年同日に活動休止発表の会見が実施されたからだ。そうですがその点にも納得がいかないという声が見られまし。 当初、返金や目標金額の設定に関する説明が不明瞭だった点も批判を呼ぶ原因になったようです。結局、目標金額は1000万円だったものの、支援額は約半分しか集まらず。しかし全面広告は掲載され、一体、朝日新聞、再度とどのような取り決めがなされていたのか、疑問を抱く嵐ファンは多かった。スマップファン有志にも、 当時様々な批判が寄せられましたが、プロジェクト自体は成功したと言える一方、嵐の方は後味の悪さばかりが残った印象です。どうまえ。金銭トラブル発生の可能性も、ジャニーズ事務所も嵐ファン有志の新聞広告プロジェクトを苦々しい思いで見ていたのだろう。2021年2月5日、公式サイトに、 弊社所属グループタレントの応援について、という異例のお願いをアップした。弊社はこのようなクラウドファンディングなどには関与しておりませんが、たとえ善意による応援や意見表明などであっても、失資などの金銭を伴うものである場合にはトラブルに発展する可能性を否定することができず、具体的な事案が発生することを危惧しております。そのため、僭越ではございますが、 弊社が関与しないクラウドファンディングの企画やプロジェクトにつきましては、その内容を慎重にご確認いただきますようお願い申し上げます。ジャニーズ事務所はその内容を慎重にご確認いただきますようお願い申し上げますと控えめな表現を使っています。がこうしたクラファンはやめてほしいというのが本心でしょう。 もしジャニーズに関するクラファンで金銭トラブルが発生した場合、自社のグループやタレントの名前に傷がつくことになるわけですから、金プリに愛を叫ぶプロジェクトの起案者は現状クラファンを行うとは明言していないものの新聞広告を出すにあたりそのためにはコストもかかるのが事実で私一人では到底無謀な額です。そこで皆様にお力をお借りしたいと思っています。 と呼びかけていることから、クラファンの実施は規定路線でしょう。実際に本格始動した際には、改めてジャニーズサイドから注意喚起が行われる可能性もあります。エンタメ記者。実際 SNS 上では、同プロジェクトに懸念を示すティアラも参見される。果たしてその企画が、キンプリメンバーに迷惑をかけることにならないか、今一度冷静に考え直してほしいものだ。